韓国にに遊びに来たクリコママと楽しい時間を送っているクリコとカ ン, ド ン, ウォンナミソンで幸せな思い出を作る中重要なミッションがある日を迎えた2人は お, ーおはんクリームっそれまさかそれまさか フパゴダの宣材写真を撮りに行きました。そしてクッキー、クッキーカップルのオリジナル、フードティーですね。 何をしてくるの 오이씨드로스터 ハンガー屋さ <facial>、ね、んで飲まないと、チベットマンディー。 飲んただジャムとかやってる、チコクチコクんかいた。<笑>見てたらお めっちゃお腹空いてるな。もし私がいたい人たちがいるかな。今度ちょっと私が出てきます。うん、朝コナンのニュース見てたの、うん。コナンが映画百三、うん。あ、そうで漫画が百三個も読ん私もまあもう一緒にコナンずっと読んでて、一緒に三十五から四十ぐらいまで見てた。家に全部四十個もあって。じゃあ誰が好きだった？コナン。あもうコナンなんだ。うん、犬やしゃだったな。犬やうそう<笑>この人が好きなつは魅力が。あーにー。 気がない人好きじゃいんじかなくてもいちょっと犬っぽいだの犬も<笑>犬かじゃたい犬<笑><笑>なん。えーなん ままもだ自分ではこのトーストがないえ、ないというかトースト食べるものってジャムかマーガリンかバターかじゃないジャムトーストって言って目玉焼き目に乗せるだけでもこういう方見ててよかったって思うのがいろんな味をミックスするし、ね、シ, シュガーも入れて辛いマヨネーズも入れて何とかって いいね。 二発行けやテクサスとかにみたいな。<笑>めまいをしながらさっきその顔でずっといたら今日何だ来<笑>し<笑>すごい回転ドアこれだったら怖くないわ、うん、みんな一緒に入ろうせーのあパンダかわいいうんう 今日顔の色がもうスッリで死んでいます買いますはー ケアはさこうさコーディネートをもうインテリアの参考に例えばほらリビングルームだったら誰も説明を聞かない<笑>もうジャギー、えー、うそうそうだからプルコーディネートしてあるからこのままなんか持って帰るっていう人もいるし全部例えばを作ってるみたいなそったさーんこれ 何, 何もっとこれ スタッしてるからこれ台所てかあなないこれスマホスタンドめっちゃいいわ。スマホスタンド ペンギンの歌。ペンギンのモノマネ。Ikea <笑><笑>の食堂初めてや。ここに入れていくんじゃない？ こ, <笑>ここからほら食堂みたいに取っていく。<笑>おお、不思議だ不思議だ。だ<笑>ああ、それこれだ。だから食べたいことは食べなさい。<笑>みんなでつまめればいいね。これがなんとかミートボールと。 ラードルパシティ<タッ>テテテ。全部で二千0百だったら、まあ、一杯ではない。2,600 円です、うんうん。美味しい。うん。ミートボールめっちゃ押してるよね。美味しいよ。あ、ほい、セーデン。セーデンがミートボールが有名なんかな。美味しい うまみと肉ご飯肉ご飯豆ご飯豆が美味しかった、ここに味がついてなくて、あ、ね、味がマジこれ、伝統料理してる、だからいいよ、おしいね、本、う、と、ん、甘いのがいい、うん甘いいいうん、ーすごい、回転寿司的な、わーで、これ、立って作業ができるから、あれじゃない、ほらずっと座りっぱなしだったらいけないから、うん、次こう、二足中にいいんじゃない、うん、ずっと同じ茶性じゃないから。 何何何